受け取って ・大事に使ってた。 私のじゃないから誤解しないで 諦めないでくださいどんな状況でも逃がしはしない熱いうちに召し上がれバイタル場 にがすか ここからはあなたにだいじょうぶ キボトスで行われる